開けてよあそっいあそちスタイルじゃないなんかこ、上に、シャッこれは、これのんかこれはなんかここな ん, <笑>ん背中の字がすすごいななで、かして 逆にえ開けておいお、前こ<笑><笑> の, の焦り方もやばいんだって<笑><笑>やばいんだっててて<笑>次ちちょっとめちゃめちちちちためめめめめめゃゃゃゃゃゃ見てる<笑><笑>ゃゃ見てるるぞぞ超焦ってさ<笑>やるから見ずだろそりゃ<笑>おかしいもんだって。やば<笑> あ, あいけで、すぐすぐカーテン閉じようよ、はい、バレちゃうからないけ<笑>いるいやいやいいるよや い, い, い, <笑>いやあといやいや広角大丈夫なんいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやそこは曖昧なんだよいやなないやいやいやいやいやいやいい でもなんかさ床で食ってるあたりさ、なんかもうあーなんか借金馬みたいな、夜逃げするみたいな。みんな別々になるけど頑張ってな<んか>。<笑>すげえ。めっちゃ食うじゃん。腹<笑>腹めっちゃ出たじゃんこの短時間で。<笑>すげえ。スイカ一個入ってるみたいな。こ<笑>んなでかかったっけよ。今日<笑>食べたからねよ。<笑>いやそのスイカ本当に危ないよ。<笑>じゃああ い俺ちょっと糖尿病だもん、多分、何ですか。うん、なんかその汗がよく滑る人って糖尿病らしいんですよ。うんまあ、ええー。俺は最近は異常な走りは、いじめはですよ。そうそうそうそう だ, かだから、やばいもん。だって、俺に怒られてる時も、うん、た、立てないんだもんね。いや、そうそう、立てない。立てって言われてても、うん、立てないから、保証がない、うん。本当<笑>に締めちゃってて。ええー。うわ<笑><笑><笑><笑>そんな真似してない。<笑>なんか食べたから。<笑><笑> まああの体の体体質んじゃないいいそそううだね膨張できるっていう<笑><笑>、えーま、すごによれジャンプしたら降りるっていう。<笑>ジャンプしたら降りる<笑><笑><笑><笑><笑> 天天井井触触れれんののピーーーにあ<笑>それ普通に俺が気になるだだけけ両両手手届くかだけちょっと検証しようん。 そうそうちゃいましょうもうちょいふわっと上してたって。るラグビーボ ー, <笑>グビーボールって絶対入 ラグビーーーールルしたた人がでいねなかおーおっあ素晴らしい。